急げあげッホック結局ホックを助けたのは強生体だったナイスジョークだまさに大団円ってやつだフォローつ<笑>まれ 救援の要請をブラッックキャットがしたのさしかも最高のタイミングだななあ、スパイリー。キャプテンアメリカのサインをもらってくれよ。いいだろう何を言い出すんだアニッシア、スリーカードでも揃ったのか。とんでもない。今回だけでも仲間になれてよかったな、スパイリー。悪いね。 世界を救うのに忙しくてさ。だけどトランプで君らに勝つのは簡単さ。君のスパイダーセンスは役に立たないがな。ヘラズ口を叩くのはデアデビルか一晩んじ俺のカードを見てたやつが。君のカードなんて見る価値もないね。君のコケをどしはバレバレなんだ。の分かった分かった。楽しくクリーンな勝負といこう。誰がこいつを呼んだんだよ。いいから静かにしてくれないか。ー そうピリピリしないでさあは<笑>俺は燃えてるぜファイヤーそのまま待てタイムだこれだけガン首揃えてかかってもスパイダーマンを倒せなかったのか私のせいじゃないな毒ホックの計画がひどかったのさ共生体をコントロールできないことなど誰もが知っているちょっと待てよ 俺はライノだぜ。お前はスコーピオンで、奴はオクトパス、えー。ミステリーは誰だいそうかい。スリーカードでもできたかい。ああそうだそうだビンゴは俺だ は, ーはー自分たちが頭がいいとでも思ったんだろうが、俺の勝ちだ は, ーはー 誰があんたの親父の毒ウだってハハハハ勝ちは俺のもんだお前はいつも俺を笑うけどな今泣いてるのは誰だよハハハハ待て待て間違いじまった